演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はこちらこちらドームスーパーのビスケットスプレッドこちらのローソンの食パンに塗って食べたいと思いますうーんちょっと持って帰ってくるときにどういろいってまたこんなふうになってますけどまあ食べてしまえば同じですよねでは まずはスプレッドの方を開けていきますねこれどっから開けるんだでちょっと出てこないうのでちょっと少しやりやすくなってるはずなんですけどねあっんないかちょっと意地悪ですね中はこんな感じおおちょっとなんかこぼれかけたみたいに思ったけどそうじゃないかではせっかくなのでまずちょっとこのまま食べてみますねどんな感じなんだろう うん、作ってみた感じはこんなんでではいただきますはいでは次は食パンに塗ってみます こんな感じに塗れましたでは食べてみますちょっとビスケットっていう名前から聞いてたイメージとは違うなちょっとこれはビスケットではないかなスプレッド自体はチョコレートやピーナッツなんかのよくあるやつと同じでこんなうに塗るタイプですねまあそれは見てわかるかもしれませんが で味の方はビスケットと書いてあるんですけど自分はちょっとザクザクしたクランチみたいなものが入っているなと思ってたんですけどちょっとそれとは違いました、ね、どちらかというとバターの香りが強いスプレッドでしたバターの香りが強みです確かにビスケットのようなパンの時のような香りはするんですがちょっとビスケットとは違うかなと思いましたねなので、まあ、パンて食べておいしくもあったんですがちょっと思ってたのが違うなという部分がありましたので これは、こちらの点数とさせていただきますでこちらのローソンの食パンを今回使ったんですかこちらの食パンは結構もちっとした残力がしっかり感じられてこのビスケットのスプレーとよく合っていましたねジャムとかバターとかも合いそうですでこちらの食パンはこちらの点数とさせていただきます、うん、本来こっちこのビスケットスプレッドメインのはずなのにお供につけた食パンの方が点数が高くつくっていう、うん、なんとも似合う結果になりました